や行くぜッ蛯ちゃんがちょっと撮影終わりで、ビールの缶ビール持ちながら、ふ<笑>らーって来たのよ。<笑> やばいやばいやばいやばいこういうことかやばいやばいやばいやばいやばいえ何何何死に来たんです兄は怖くないんだ<笑><笑>どこまで変顔なんですか、うん、最大限にやってく れ, るな っ, うれって言われたかあそうなのあ兄が勝手にやったんじゃないですか勝うわあ違うんですか、ね、あれ<笑>台本通りしかやらないことですよ僕はや い, いや人間変わらんないや、変わんないマジで<笑><笑>見た目も変わんないしそれでお前が今もしゴーゴールできるかできない<笑> でででなないいい、の目はずずずずるいあああこここここれ<笑>これこれこれれれれれ俺俺俺そんん感じ、はいこれはい、じゃあ聞いて、今だってお前あれ俺ずるい以外全員る違うよ俺俺俺。全員 はい、ということでですね、えー、今回の、えー、YouTube をですね、ゲスト会でございます。後編もこちらのお方、徳山秀則さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、前編では、うん、さっきあの、ゴーオンチャーのお話をやっぱり多めに、うんえー、させてもらったんですけれども、まあ、後編では、はい、やっぱ兄はライダーの方もやってるんで、はい、仮面ライダーカブトの時の、うん、矢車さんのお話をちょっと聞いていけたら な, なっていうふうに思います。わかりました。はい。なんかちょっとだけね、うん、兄になんかその話をね、 してもらったことあるんだけど<笑>最初ってかぶてやった時ってそんなに出る予定じゃなかったみたいなそうそうそうそうあのオファー頂 い, いてだからヤグルマが失踪するまでだ、うん、あのザビエを剥奪されるまで、うんうん、ねえそうそうそ う, そうあってことはキックホッパー計画が最初はなかったの全然なかったえあの時にはキックホッパーが出ることは決まってたけど兄じゃなかったかもしれないってこと いやですか、キックホッパーも決まってなかったんじゃないかなえっそうなんですかいやだから最初それを聞いた時になんか「えっ兄」ってもずっと出るもんだって俺は勝手に思ってたから、うん、そう違ったんですねだからそうだからそれで「お疲れ様でした」って言った時に、うん、あの、プロデューサーの方から「徳永君まだ花束渡さないよ」って言われて「どういうことどういうことクランカップ<笑>ですよねじゃないことになっで、僕もほかにお仕事があったから、うん、でそれやって。 でうん、そしたら劇場版でザビー出てもらうってことになる、はい、でパラリルワールドで、はいうんうん、で劇場版 の, あのザビーでそれも全くこうまあキャラも違うし喋り、はい、方だから何から違う、うん、性格も違うってやってそれでえっとね劇場のその反応がすごいよくってと、うん、トスピードラブ、うん、見た方がいい超面白いどホトですかちょっと見させてもらいます、はい、そしたらはい ところでみんなボールアップしていく中でそこでも「僕ら君まだ花束を渡さないよ」って言われて<笑>全然渡してくれしないあるんですかって言って、まあ、結局も最後の方が先生あ、そうなんだやっぱ人気だったからね佐々木絶対は嬉しいです、ね、ですよねなので、ね、個人的に思うことなんですけど割とそのザビーって恥じゃないですか、うん でもめっちゃ蝶のようにいろんな人に変身させたりするじゃないですか、うん、最初は確かだから、えー、と兄あ矢車が変身して影山影山そう変身して、うん、で三島さんも変身してあともう一人誰か変身しか。あっそうガタク勇気佐藤君ってガタックになるまでめっちゃ時間かかりましたねかかったね あいつ、変身したと思ったらいきなりパカの練習だから、ねかに<笑><笑>はい、<笑>でも<笑>ハイパークロックアップだよね戻ってきますもんね一応ね<笑>そうあれ死に方結構開けなかったっすよねあれ死んでないかと思ったもん<笑>俺、<笑>見た時にほらあの本人も働きえっですよね<笑>そうで、まあ、ハイパークロックアップで、まあ、戻ってきたから良かったもののあれだから慎太郎をさまですもんねあれねそうだねね だからザビーをつけた人って割となんか不幸になりがちじゃないですか、ま、なんは何だろう ね, ねでもあの「仮面ライダー」はやっぱり天皇っていうすごく素晴らしいことの一つがあったからね、うん、どれだけこう周りのキャラが暴れるかで面白いですねでもね俺すごく兄に聞きたいんですけど、うん、その自分が仮面ライダーとして入って和、うん、数が、まあ、最初これくらいってなんとなく思いながら入ったと思うんですけど、うん、自分が変身したその「 ライダーが他の人に取られるってめっちゃ嫌じゃないですか。いや、え本当、うん。まあ、正解としては、矢車がちゃんとザビーに対して、そこまでの執着としっかりとした人間性があれば、ああいうドラマじゃなかったわけ。あ、う、あ、ん、だから、どっか人間って脆くって、どこかその変身ザビーゼクターっていうものの視覚者ではない。もの、まあ、素質はあったけど、無理だったっていうことがあるから、そういう、まあ。 そういったお芝居とかもあるま で, で, うんであれが何歳ですかあやってあれが22とか20 で, でしょういやもうマジですごい指揮官ですご体調っすよシャドウザビーのこの闇落ちした時 の, その兄の中でのやっぱ演じ方全然違うじゃないですか絶対うん一番何をその重きを置いてたというかそれはありますかその時のね監督がね 田崎監督だったか確かに、うんうん。で、意志合わせで言われたことあったりとかして、あとは、その、やっぱでかかったのが、パラレルワールドっていうのが一回挟んで、ロッドスピードラン、うん、で、そこでも違うキャラを演じてたから、パイロットがその石田監督っていう監督だったんだけど、ちょっと中途半端じゃいかんぞと、ここまで期待をされてるんだったらどうしようっていって、いろんな映画見て、いろんな役者さん見て、でああ、ここ、この先で行ってみようかなっていう感じで。 なああなるほど。なんか参考にしたいことがあるんですかちなみに？あられるあるたくさんある。絶対言わないよ。言わないんだ。<笑>いめっちゃ心配。サカバまで持って行く。サカまで持って行く。はーい。<笑>まあ今度こ個人的には教えてあげる。あ本当ですか？あそっかそうこういうところだね。うん、そっか。でもどっちがいや俺としてはね正直やっぱ矢車ルマのその優れた時の矢車の方が俺は か, かっこいいなと思ってるし、うん、あっちの方が好きっすね、俺は。ああなるほどね。そう兄の中でハムトンの中で。うん 自分の メ, ンバーメイン界何個かあったと思うんだけど、一番好きなっていうか、印象に残ってるとこと、どこですか最初の頃だったら、あの好きなのはあの、最初、矢車が2号ライダーとして出てきて、うんうんうん、天童と夕日をバックに戦うシーンが あ, あった。むちゃくちゃあ 恵あれはヤバかっためっちゃかっこよかったっすよねあれねそうクロックアップとかじゃなくってもう夕日 で, <笑>でっかいバックであれ何にも本当の夕日で合成使わずにバーッあったあったいやでもかっこよかった覚えてる よ, よかったら見直してみてください、はい、自分の中でああ、すげえ面白いなってのは、のがあって、うんうん、あ後半キックオフパーになった時にライダージャンプを相手を吹き飛ばすためにいですか ああるんだけどそれ割と30話のよりもっと怖いですよね。そう最後の方パーフェクトゼクターも出てる時、ね、ライダーキックもその後に蹴り上げていくとか、うんうんうんうん、その後にさらにトリプルライダーキックがあったんだけど、うん、初めてこう天蔵とあの鏡とっていう時にパンチョホッパーの、うんえー、ゼクターできてキックホッパーに変えて変身する時初めての向こう。 顔を上げて変身したんだそれが初めてだったんだけどで、バーって変身ってやって、スーツアクターの方、か入る時とかに、バカだなってって、東<笑>京お芝居見て、あとかって言って、ええー、とこだったんだけど、うん、そのままいつもみたいにうなずいた感じで、こう入ってきたから、違うっつって、ここから家い直せもう一回だなって言って、もう一回変身ないですよ。えーバ<笑> えー、何それ 見, 見直そうってつったらはは何は何話だろう、まあ、皆さんぜひ知えマジそんなあったっけ<笑>ええー、マジ監督が初めてそこですね怒ったえっと兄って怒られることあるんですかあるよ怒られ続けてきてたぶん人の50倍はもうなんだろう50回分怒られてるんじゃないかな本当、うん俺、なんかさ、でも 芝居舐めんだとか、そういうこと言われたことないでしょあ、るよ。あるよ。あるよ。アニマもあるのめちゃくちゃ怒られてきたよ。へ、え、ぇ、ー。それこそ呼ばれて、土下座したこともあったし。マジうん。まあ、えー、古いね。昭和の感じの頃から、これから見てるからね。ああ、まあ、そっか。長かったな。厳しいな でも強音にさそのやってるときに兄がそのライダーの現場はもっと厳しいぞみたいなさて言ったものを覚えてるんですけど、うん、何がつらいんですか何が圧倒的に違うのライダーやってないか分かんな い, いな、うんです多分福原先生にはライダー出てもらった方が早いと思う い, <笑><笑>いやでもライダーになりたい俺あいそントライダーになりたいは大丈夫夢は叶う叶う、うん、ライダーになるためにはどうするんですか なあまあでもオ ー, オーディションオ ー, オーディション行ってごらんオファーだっけあれどっちもどっちもっていうドラマをやって、うん、でそのアクション見てくれたあのプロデューサーの方がのオファーでーそれもさ俺電車に乗ってて、うん、当時 の, あのマネージャーさんにいてさこうな、ん、ってて「徳山」っつ何すかあのちょっと相談があってオファーが来たんだけど」 っててえー、つって「なんか俺『仮面ライダー』とかやりたいな」みたいなんとなく言ったら「うん、あそうそうそれなんだけど」って言ってえええすごっそれで出されたのがザビーだったえマジですごいっすねすごいのだから何のか「仮面ライダー」とか最近ねなんか面白いしそうそうそう仮面ライダーえっマジで超運命的じゃないですか「で、仮面ライダー何?」って言うのって言ったら「ザビーザビーザビーってなんだザビーじゃなくて、うん、当時何も分かんないからそうすかそうそうか悪役か どっちかっていうとワームの方の<笑>あーそっち系かーと思ってそのでこういうザ・ B だよって見たらめちゃくちゃかっこいいじゃん、うん、みたいなそうかっこいい っ, いいっいいすよねサそうに関してちょっとツッコみたいんですけど、うん、マジで一回も心のさ毒使っの 四40話くらいまで見てるけどまだ1回も使ってない気すけどあそうなの毒んか1回演出でこっからなんか毒みたいなポトって垂れてるシーンがあるんですけど1回も使ってなでも1回演出だったんでしょ演出だったけど毒ザビーもさ針だから毒あると思ったけどなんかないじゃないですか毒やっぱりいや注入してんだよライダースティングってこうかあうかりますライダースティングでグワーってなってるけどあれ毒なんですかで、中にゴーンってって、 刺す音もちゃんとバーンって切った後に、うん、そのあとちゃんと毒が入ってあそうなんですかなんか熱っぽいシーンとか全然ないじゃないですか毒でうなされるみたいなああみたいな<笑> そ, うそういうシーンが全然なんってじゃあ「ライダースティーン!」っつって<笑>バーンって決まった後に。<笑> <笑>ああああ苦しいよあらふやきしショックだよー<笑>ってってそれか必要っすよ必要なの必要必要。マジで、まあ、だって何回も刺されてんだからあ、まあれは、ねまああそりゃ兜なんて何回もさ人が変わった、ね、ということでですね、はいまあ、今回まああの宗裕人役のまあ兄ま、はい。そしてえーヤグルマスをね、宗役のですねまあ徳山裕人さんに来ていただいたんですけれどもどうでしたか<笑>まあやっぱりまあ何よりもその<笑> ねえ、一、うん、年間一緒に仕事をするっていうこの俺らの絆がね、うんうんはいはい、あの、ね、まあ、なんか、普段入って、僕はも う, かかうグ、まあ、ラジオがぐらで嬉しい。ありがとうございます。嬉しいです。うん、これからもね、仲良くしてください。ぜひよろしくお願いします。っていうのと兄、兄、俺たち来年さ、十、う、五、ん、周年なんですよ。おお。なんかざわついてる。いや、俺の中では、割とざわついてますし、うん、兄の中でも、ちょっとなんか、こういうの。 どうかなみたいなやっぱあります。まあやるんだったらフローハロとか仮面ライダーみたいな。いやいやだって関係ない。全然ゴーンじゃゴーンじゃゴーンじゃ。十五周年。うん。十五周年でやりません。なん か, なんか皆様のお声があれば。ねそうですよだから皆様のねもしお声があったりとかしたら僕たち来年十五周年なのでなんかちょっとそこら辺も考えていけたら。 お思ってますけどわかります全力でついていきます、ね、いやいや待っ て, が て, て兄がついてくる側兄がついてくる顔お前が旗振って<笑>こっちだよって15周年こっちだよ<笑>ちょっと待って俺さほら引っ張るタイプのレッドじゃないからどっちかって支えられるタイプのレッドだからあの俺も旗振るんだけど一緒に横並びで旗振りません 調子よくねえか<笑><笑><笑>、まあ。わかりました。なんか一 緒,、まあ、一緒に、あの、ね、二人、二三皆さんも一緒にね、語、ね<笑>ま、っていきましょう。<笑>それがごもんじゃんだよな。お、はいはい、ということで、はい。ということで、皆さんありがとうございました。どうも、ん、ありが と, りがとバイバーイ。またお会いしましょう。それでは。あーまたねー。バイバイ。ということで、お送りしたのは、マッハ全開ゴーレス。マッハでいくぜ。くぜババーまたなー。 チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。